改めまして、会場にお集まりの皆さん。千葉県千葉市を拠点に活動しています。金です。精一杯、演舞させていただきます。ご清聴の。よろしくお願いいたします。 同じ、ね。 もうちがれ今もこの時を温かいたクさんの5 0 どうもありがとうございました。